この味噌からね、全体に行き渡るような感じ。これね、重要です。驚くべきコストパフォーマンスですよ。 とということでですね、今回はですねまだドシ屋風なんですけども左つまみを作っていきたいかなっていうふうに思います今回作るおつまみはですねなんとですね悪魔のつぼもやし悪魔のつぼシリーズをねやってるんですけどもこれがですねパンチのある味わいでですねめちゃめちゃうまいんですよそしてボールにあうということで今回はですねもやしを使ってですね包丁もほぼ使わずレンジを使って火も使わずですね作っていきたいと思います 龍二のバズレシピそれでは材料説明いきたいと思いますまずもやしですね 200g250g とかで売ってるやつもあるので 200g にしてくださいまあ 250g 使うのであればもう少し濃くしてください味付けをお味噌小さじ2醤油小さじ1ごま油小さじ2一味唐辛子小さじ半分塩2つまみにんにく好みです今回1個使いますけどもはい大事だ大事だ味のことうこれで味がバッチリ効きます隠し味にこれハイボールを えー、用意してくださいはいはいということでねい や, い や, やっていきましょう、はい、じゃあ隠し味のハイボールを最初に僕に入れていきますはあ、い、歩きスイッチですね今回はね火 も, も包丁も使わないのでハイボール飲んでても全然平気ですまずもやしなんですけども洗いましょうかこれざっくりでいいです水気これ大敵なのでよーく切ってくださいこいつをですねえー、とまあ僕の一番よく使ってるこの四角いかなり年季の入ってる耐熱容器に入れていきます 入り気になくちゃも、ね、全然平気なんで入り気になちゃもん全然平気ですラップしちゃえばね全然平気ですからこれ。あの全然お皿とか丼とか何でもいいですこれ6 0 0ト3分半半 パ, パンパンチンしますはいじゃあできましたよ3分半チンしましたこれね熱い熱い熱い熱皆さん熱いので気をつけてください、ね、ラップ開ける時はね奥側からパッとやるとここで バーッと蒸気が出るんですよこうやってやると自分にもろ蒸気がかかってきますからねザルにあげますまたもやし熱々なんですよかなりね水分持ってるんですけども水でこう冷やすというんですかねこんな感じで今回はね副菜で冷たい冷菜なのでもやしはね冷やしちゃって大丈夫冷たくしちゃうこんな感じになりますもうね完全に火が通ってしなしなになってますねでギュッと絞ります はい、水けをもやしってねもう90何パーセント以上がね水分なんですよねなのでこれキュッとしますこんなに縮まっちゃうんですよほらこんなに出るんですよキュッとしもないとこれが全部たれに絡まって味が薄くて全然ハイボール進まないので、えー、これ必ずやってくださいびシャッとなんなくてちょっと乾いてきたなっていうふうになったら、えー、もうこれで味付けいきますねっさっきのもやしね入れていきますまずねお味噌はいお味噌 まあ、醤油、ま、もう全部入れちゃっていいや、はい、全部入れようごま油、ね、味噌でコクと味をつけて醤油で香りと味をつけるごま油で香りとコクご辛油ってうまみとね辛さですよね辛みって大事ですからね他にんにく大好きなんですけどまあ、この量だとまあ、大体このちっちゃいにんにくで半分ぐらい、はい、で、好きな方はもっと入れてくださいね一番大事な大事な味の素ですね1234567振りしてください はい、よーく混ぜて混ぜるときにこのお味噌がね一箇所に固まりがちなのでよーくね混ぜてくださいよーく混ぜてこの味噌がね全体に行き渡るような感じこれ重要ですああ ち, ちょっと待ってめっちゃいい匂いしてきためっちゃいい匂いしてきた生のニンニクとねごま油とねこの味噌の香りがねすごい香るんですよねちょっと我慢できなくて飲んじゃいましたねほらわくわくするぞ味見し合い見ましょうはい もうちょいお塩ですね足んないなっていう方はお塩はい僕のレシピだと2つまみって書いてあるんで2つまみもちょっと入れちゃいます副菜とかで出す方はこのお塩入れなくても全然平気です盛り付けにいきたいと思います混ぜ合わせたえっともやしちゃんをこれを ここにね、入れていきます驚くべきコストパフォーマンスですよ非常に美味しいのでね、これねいりごま材料説明なかったんですけどもいりごまこれがあるとね、見た目が違いますねあと香りもちょっと違いますいりごまを振る時にちょっとね、指で押してこう、パリパリしながら、えー、かけるとですね香りがよく立ちますんでそうするとね、ごまの香りすっごい立ちますので悪魔のツボ、もやし完成でござます はいそれではできました食べてきていただきますはあもう一杯じゃいただきま す,、はあ、きますああこの味はあ、めちゃめちゃうまい味がガツンと決まりますねこれね 味の深みがね味の素なんですよねこれ入れないと絶対ダメです、うん、で私はとても後悔しております1品目にこれを選んでしまったという事実がねなぜかというとお酒が進みすぎてしまうと味変でちょっとラー油もっと辛いのが好きな方ラー油入れていただいてもいいですよ。<笑>いただきます<笑>辛さと香りが立ちますね 味付けが結構しっかりしてるのでご飯もいけちゃうんですねもやしでご飯食べたことありますか意外と合うんですシャキシャキっとした感じがね味の素って味噌とかお醤油とか、えー、そういった調味料と非常に相性がいいです皆さんにもぜひこのおいしさをですね体験していただきたいですねなの で, です、ね、ぜひ皆さんもやってみてくださいウリしそう に, に見えます、はい、あそしてそして手についた、まあ、この手についたセサミの香りで まあ。